はい、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬににでございます。はい、ばあばぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ大丈夫かなはいということで改めまして<笑>改めましてぱぱぱぱでございますえぱと今ぱ、ね、ライブのね<笑>ライブのねあの 映像を見ながらやってたから、エコーがかかっちゃったっていう。よいしょ。まあ、メインストリームちょっと悪いな。けど、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫っぽいから、す、進めようかな。<笑>やべ、今。す、すだけにめちゃくちゃ、めちゃくちゃ、すすすすってなっちゃった。<笑> あーというわけで、なんか、ツイキャス、10時から15分、なんかメンテやるとか言い出したんで、じゃあ YouTube ライブだけでやるよってなって、<笑> YouTube ライブです。さて、Twitter、Twitter ちゃんと投稿されてるか っ待ってください、ね、プロフィールを見ておおおちゃんとツイッターでツイッターでちゃんと宣伝はされてはいるですねいるですねっていやー閲覧2名様いらっしゃい よかったらコメントしてってください。あラ LINE アット、ラインアット、ラインアットも通知するって言ったからしなきゃ。えー、っと、YouTube ライブのみでラジオをやってますと、やってます。見に来てね来て。 OK! で、えー、っと、YouTube ライブの URL を載せると。で、まあ、こっ、えっと。ほい。はいと。よし、OK! もうこれでいいや。やることはやった。<笑>えー。 ちょっとコメント見よう。あ、コメントない。そうそうそう。あーのー、あれだね。一応、一応、まあ、セカンドチャンネル、あ、そっか、セカンドチャンネルだから、ますますやんなきゃいけない告知がありますね。そういえばね、あのー、報告として一つあるのが、あのー、まあ、以前、残念ながら、まあ、ラックさんが、 死んでしまいました、なんていう、ちょっと悲しいお知らせをした動画があったんですけども、あの、またね、<笑>おばあちゃんが、なんと、すごい子猫を飼い始めたっていう、あの、そういう感じで、で、なんか近所の人がね、なんか、すごい、ちょっとおばあちゃんが元気なさそうだからって言って、親切心で、なんか、 くれたみたいなんですけど、まあそういう子猫が来ましてですね、その動画なんかをまあ今日投稿できたらいいかななんて思っていますので、お楽しみに。はい。というわけでございます。えっと、もっとね、早く見たいって方は、早く見たくて興味があるって方はあの、ツイキャスのライブ録画なんかは残っておりますので、そちらの方よろしくお願いします。はい、それだけ。 別は2名様の時に言ったところで何になるんだっていう話ではあるんですけど、まあ、多くいた時、多く、多くいる時の方がね、まあ、告知はするべきなんだが、まあ、増えない気もするので、今言っておきました。はい。それだけ。<笑>それだけっていうね。いやー。 ままあまあそんなこともあってですねあの、ゴールデンウィークはね、忙しくさせてもらってたわけです。僭越ながら。僭越ながらっていうのもおかしいけど、えー、っとどんな、どんなゴールデンウィークを送っていたかというとですね、 まあまず、まず9連休だったっていう、あのめちゃくちゃすごいことがあって、で、9連休、まあまあ何もなく後半まで過ごしてたんですけど<笑>、あの、後半になってやっと、いや、これじゃあマジで引きこもりじゃねえかってなって、で、まあ、 あの、4日ですね。自分、あの、マストドン文化祭の前夜祭っていう、まあ、そういう、あの、イベントに出させていただいてって感じで、まあ、あの、ちゃんと、あの、運営としても携わって、まあ、演者としても携わってみたいな形でやらせていただいて、で、まあ、その日は、まあ、4日は終わったと。で、まあ、5日は、まあ、ちょっと元から、 あの、予定があって、マストドン文化祭出たかったんですけど、当日。そう。あの、まあ、まあ、まあ、急な参加みたいな感じで参加させていただいたので、まあ、あの、なんていうんだろう。そこまで、なんかね、関わっちゃうのもどうなのかな、みたいな感じもあったんで、そう。そんなね、いきなり、 来たゲーム実況者がよ、あの、その、急に、急になんか、その場しのぎの企画でさ、なんかやるのもどうなのかな、みたいなのも思ったし、しかも前から関西に行く予定があったんで、関西に行ってですね、えー、まあ、とある人のオフ会とか、まあ、とある人に会ったりだとか、そうそう、いろんな人に会いました、とりあえず。はい。<笑>とりあえずそういうことに。 してで、まあなんか、そんなことをして、で、まあ関西のビジネスホテルに泊まって、で、また人に会って、で、まあ、ほぼ終、ほぼ終電ではなかったか。まあ、まあだいたい夕方ぐらいの、まあ新幹線に乗ってって感じで、それで、あの、自由席でゴールデンウィークで、 人がいっぱいすぎて、あの、大阪から、えー、新横浜まで、もうずーっと立ってました<笑>。めちゃくちゃ疲れた<笑>。足、足が棒になったわ、マジで<笑>。で、まあ、そんな感じのことをやって、で、まあ、なんか、その次の日は、まあ、いろいろ。ああ、次の日は、だから、その、あれ、大学 でからまあなんか家でちょっといろいろ作業をやってでまあおばあちゃん家に行ってまあ初めて子猫に会うっていうはいそういう話のつなぎ方をしたかったんです僕は<笑>はいまあそういうことでまあそんなコーナーをしてですねまあやっと今に至ったみたいなこの言い方が合ってんのかどうかよくわかんないけど 今ここみたいな感じです。まあ今日はなんかまあ大学あったり学友会あったりとかそういう感じで。えー、いやー、急に。待って待って、急に。 何々急に、急に再起動するとか言われたんだけど。パソコン。ざけんそんなわざわざしなくていいわ。<笑>っていう、まあね。はい。そういう、誰も興味なさそうなクぬニ2の日常を語ってみました。<笑> まあ、えー、10時半からまたツイキャスで始めたいんで、あ、まあ、このまんま同時配信でやっちゃうか。確かもう復帰したよね。ツイキャス。うん、大丈夫っぽいな。はい。 10時半からまた、あの、YouTube ライブと同時配信の形で始めるので、えー、っと、あ、そうだ。だからこの YouTube ライブは、まあ、つないだままやります。で、えー、っと、じゃあ、コミュニティ投稿しよう。10時半。いや作業枠みたいになってるな。 <笑>作業枠みたいなえっとちょっと音流れますオッケーまあで。 ちょっと待ってくださいね。作業してください。寝言を言ってた時はびっくりしたって言ってるよ。おいくぬぎにいいよ。つまみが夢でも覚えてるのがすごいわらわらって言ってるよ。おいくぬぎにいいよ。べいさんまる。が、こちらのプランですと1000円お得でいいから俺つ回らずって言ってるよ。おいくぬぎにいいよ。べいさんまる。が、うちはレジさばいてる。夢を見たって言ってるよ。 OK! これでいいわ。よし、OK! まあ、相変わらずコメントは来てない。<笑>誰か一人はいるんで、絶対に。これ、聞くに耐えないような感じの音声とかになってないですかね音声とかになってないですかねあ、大丈夫か 大丈夫かえちゃんと音声言ってるよねこれすっげえ不安になってきたあ音量ミキサーそうだ音量ミキサ ー, で い, じってキサーいじっちゃったから音量ミキサーで、ね、ハウリングしねえの か, いじっ ち, ゃったからちょっと待って、ね、ちょっとエコーになるかもですななもあっオッケーオッケーち ゃ, んとちゃんとなってるね ととね、<笑>急に不安になっちゃった<笑>。いやーね、あの反応、あまりにも反応がなさすぎるとね、そうそうこういうふうに不安になるから、自分で確認すればいいからいいんだけどね。そうそうちょいとジョイチャットじゃなくてすべてのチャットを表示して、いててるそういうわけでもない。いやー、10時半。 ちょっと携帯携帯取ってきます。ちょっっと携帯携帯取っ携 帯, 携帯取ってきます。YouTube ライブと同時配信って書くの忘れた気がする YouTube ライブと同時配信って書くの忘れてた編集する書くの忘 れ, ての忘れて。YouTube ライブと同時 YouTube ライブと同時 よ い, しょよいしょ。よいしょ。さて。さて。いやー、もうスカウトいらねえんだよな。<笑>すげえ、すげえ作業してる。<笑>一人りごと、<笑>一人りごと言ってしまった。<笑>本当りごと、り言ってしまった。もういいから。まあまあ。 死亡度の高い中小企業を受かってるからいいからスカウトとかまずいいからずっと欲しい<笑><笑>はいというわけではいというわけでいやー。 いや、まあ朝ですね、寒いですね、今日は。まあ、めちゃくちゃ寒い。寒いですね、今日は。次、厚 木, 厚 木, 厚, 木厚木塩、ちょっと待って。次<笑>、ね、厚木厚木塩、ちょっと待って。次、厚木厚木塩、ちょっと待って。寒い。<笑>あ はい、失礼しました。優勝、はい、失礼しました。絶対一人誰か見てるんだよね、いつも。ね、YouTube ライブ。<笑>い<つも><笑><笑>まあ、なんとなく<笑>、うん、覚えはあるけど、<笑>そ YouTube ライブ見てくれる人の覚えはあるけど、まあね。うん まあ、人によってはコメントできない事情もあるからね。それが難しいところなんですよね。生放送。コメントはしてもらいたい。ただコメントができない状況にあったら、それは仕方ない。だから、みたいな。それは仕方ない。だから別に無理にコメントしてとも言えないみたいな。そういう状況ね。そういう状況ね。 でしょネット上にいろんな人いすぎてさもうさネット上にいいろんな人いす逆いいいかかなな。逆に何言ったらいいのかわかんなくなるときとかたまにあるたまにねそんなしょっちゅうしょっちゅうではないけどよいしょし ょ, しょっちゅうではないけどふ<笑>あっけふあっけ はいということでツイけター数開始まであと分でございますツイッキャス開始まであと2分でございますかいろいろ来てるいかいろいろ来てるなんかいろいろ来てる いやや、いやあ名札なんかいろいろ名札なんかってるのよいしょ<笑>なんかツイッターも反応きてます、ね なんかツイッターも反応きてます、ね。おーおーおーー、ね。おーお。おーお。いろいろ。おーお。いろいろ。 いやーもう。あツイキャス始めます。よしあ。ツイキャス始めます。よし。はい。メンテでちょっと邪魔されましたが、朝、はい、ラジ邪魔されましたがをやりますよと。はい。通知。OK、はい。オッケー で、OK、棒読みちゃんをオンにする、OK。で、棒読みちゃんをオンにする。わわわわわわわわわわわっわわわわわわわわわわわわこわわわわわわわわんわわわわわわ こいつとこいつだけでいいわこんな感じあみれねこさ ん, お は, さんおはようございます。いやーオフ会の時どうも。<笑> お帰りの時どう思って言い方合ってんのかわかんないけどえっていうかあのあと大丈夫でしたそれがそれだけが心配なんですけど俺若干え自分の家帰ったんですかねゃんちゃんと ちゃんあのあと。おえたあの後おい、ぐぬぎにいようーク、猫、ュー猫、猫ク、ニューヨーク、ニューっーク、ニ、ま、ュあヨーク、ニューヨーク、ニーヨーク、 さっき、さっきやったサラジの枠は、あの、あれですよ。あの、本猫さんだ、本猫さんが、あの、コラボしてましたね。はい。で、まあ、お決まりの15歳、15歳いじりとか<笑>、あの、可愛いいって言ってテレサスいじりとか<笑>、あの、 彼氏ののろけを聞いたときにあらあらーっていういじりだとかを<笑>やってました<笑>、はい。っていうか、本当ラブラブだったもんな、あの二人。おい 見や見止まりまりほんと<笑><当>な<笑>もうね<笑>マジであんな感じでラブラブなんだってなって<笑>もうもうとりあえずとりあえず俺はもう後ろの人たちに<笑>人たちと絡んでた っていう印象。<笑>閲覧二に皆様いらっしゃい。よかったらコメントしてってください。モグリンしたい人はモグリンでも大丈夫です。いやー。まあね。とりあえず楽しかったなーっていろいろ。イベントも楽しかったし。オー会も楽しかったし。リアトツも楽しかったし。まあね。 すごい実感することあって、まあそういうなんかリアルで会うようなイベントをすると、なんかやっぱりいろんな人いるけど、結局自分の周りの人優しいなってそうですね。本当に。なんかそう、まあ優しい人たち多いなっていう。まあ自分と会う人たちが、まあいるから。 ネットには。っていうか、会う人たちが多いからね。だって、まあ、まず自分に興味持ってるんだからこそ、まあ、近くにいるのであって、合<笑>会わないわけがないっていうことはありますけどね。まあ、たまに、たまにいるだけであって、たまに、 たまに、まあ、アンチとかがいるんであって、そんな、そんな頻繁に会うわけではないみたいな。まあ、チャンネル登録者数とかは、まあ、あのー、サポーターの数とか、めっちゃ多くなればなるほど、まあ、そういう人たちは増えていくんでしょうけど、まあ、別にそれは、まあ、覚悟しての<笑>、こういう活動なんで全然、まあ、いいんですよね。別に。 何言ってくれても、まあ、勝手にしとけというわけです。はい、いやー、まあ、本当に、アマゾンさんの川の流れのようにじゃねえわ。 アマゾンさんの、そうだ、さそり座の女がめちゃくちゃうまくて、笑ったわ。<笑>本当に、ね、あんだけいじられる人いるんだっていう、ね、あんなに、あんなにいじられちゃう人いるんだね、みたいなこと思いましたね。はい。 まあ、あと、イベントに関して言うと、まあ、あのー、まあ、一緒に、まあ、喋った、まあ、サントンさんっていう方いらっしゃるんですけど、その人、ほんとすごい方で、その、ガチのラジオパーソナリティとかやってる人だったらしくて、なんかもう、自分、自分が一緒に喋ってていいのかな、ぐらいの人で、びっくりしちゃって、本当に、 まあし、まあ、しかも、なんか、それほど、あの、お仕事とかもやってる方なんで、めちゃくちゃ年上で、なんかもう、ためになるお話とか、たくさん聞かせてもらって、なんかめちゃくちゃいい経験になったなって。やっぱイベントっていろんなことあるじゃないですか、やっぱり。うん。まあ、あのー、詳しくは、そのイベントの名誉に関わることなんで、まあ言いませんけど、 まあ、いろいろあるなって感じましたね。おい猫ミ、ね、がガチの喋る人だそ う, そうそうそうそう。まあなんか、自分、自分がツイキャスやってんのも申し訳なくなるぐらいの喋る、喋る人。なんか、その人もツイキャスやってるんですけどみたいな感じだったんで、うわ、マジすっげえな、みたいな。で、なんか、 閲覧30人が平均らしくて。閲覧30が平均みたいな<笑>。平均なのみたいな。びっくりしちゃって。いや、そんな人とお話できるんだっていう<笑>、うんま。まあ、まあ、話そうと思えば話せるんだろうけど、みたいな。うん。いや、本当に。いやーね。 本当いろんな人いるなって。そうそう。まあ、マストドンっていう、まあ、ちょっとまだ、まだ、あの、ポピュラーにはなってないんですけど、SNS の、まあ、イベントで、まあ、そのイベントの主催の人だったりとか、まあ、サブリーダーみたいな人だったりとか、 まあ、あと、コスプレのトップを張ってる人だったりとか。まあ、すごくいろいろな人に会いましたけど、すごい個性的な人多くて。なんか、やっぱりね、自分よりすごいことやってる人たくさんいますねって。<笑>いや、当たり前なんだよ、そんなの。だって、自分まだ、 社会人にもなってないし、って思ってね。<笑>そう、社会人にもなってないし、まあまだね、経験してないこともたくさんあるし、って思うと、まあいろんな人いるなーって、感じです。なんで柄にもなく変ないい話をしてるんだろう。 <笑>いやー、もう、何の話するじゃあ。まあ、そうですね。まあ、まあ、自分はこれからですね。まあ、そのこれからがちょっと遅い気もするんですけど、自分<笑><笑>、うん。まあ、まあ、一応、社会人になれるっていう、まあ、確定したんで、まあ、もう一社、泣いて、出てて。 まあ確定はしたんで、まあそこでどれだけ頑張れるかかななんて自分は思ってます。いやーね、何の話しましょうね。あの、この頃雨が多い話について、何にもねえわそ。ネタが何にもねえそ。そのネタで言っても何にもねえな。 この頃ハマってるゲームについてなんですけどそうファクトリオっていうゲームあってなぜかデスクトップパソコンの方で起動しなくなったっていう悲しき事実それでゲーム実況が取れなくなったっていう悲しき事実それね本当にそれ いやーもうなんか、ゴールデンウィークの最終日だっけ最終、最終日だよねそう、日曜日でしょ日曜日、ちょっと雨降ったよ雨降ったやって、まあ、知ってるかどうかわかんないけど、そう、雨降って。そう、ちょっと、まあ、その時人と会ったんですけど、雨降ってるんかいって思ったよね<笑>正直。そう、タイミング悪すぎやないかいって。 思ってよいしょうんいやーなんかさっきの枠まん、あ、まあ人来てるけど。 今回は落ち着いてるな。いやー、ね、まあ。そう、さっきのマストドンっていう SNS の話なんですけど、なんか、まあまあ何でもありな SNS って感じで、ツイッターみたいなんだけど、なんか、 その NG ワードを含んだツイートを隠せたりとか NG、NG な画像をまあ隠せるみたいな機能もあったりだとかするんですよ。そう。まあまあ自由度ツイッターより高くて。でしかも運営者っていうのがまあ決まってないんですよ。決まってないっていうのはそれはねあの自分でサーバー立てれるよとかまあインスタンスっていうんですけど 自分でインスタンス建てれるよみたいな感じのやつで。そうそうそう。まあだから自分の興味のあるサーバーだからなんだろうな。まあ例えばニコニコを毎日見てますだった、だったらニコニコの、まあインスタンスに参加するみたいなのとか、あの、あとなんだ。 あと、あと思いつかねえわ。楽器楽器とかもあるみたいに。そう。楽器のインスタンスとか。まあいろいろあって。そう。だから自分と価値観が近い人を見つけるのに最適な SNS かななんて自分は思いますね。ツイッター、ツイッターよりは自分との価値観がめちゃくちゃ近い人とマッチングしやすいかなって思います。 はねそんなマストトンの文化祭の前夜祭にまあ参加したっていうそんな話ですね。はい。まあ次回ねどういう形にはなるかわかんない。まあなんか次回どういう形になるのかわからないらしいですけどまあ継続してやっていく。 みたいなことはあるらしいのでまあ引き続き次回こそはまあ本番と前夜祭どっちも参加する方向でまあ行きたいななんて思ってますまあ運営側にもちょくちょく携わりながらっていう感じですかねうんまああのその 文化祭を主催した人の話を聞いてると、まあ、まあ、想像はしてたけど、やっぱ大変なんだなっていう、そう。まあ、いろいろ土壇場とかもあったらしくてね。まあ、それで、まあ、じゃあ、ちょっと。 協力しますってことで、まあ協力したっていう形。うん。だったねーっていう。まあやっぱいろいろトップって考えなきゃいけないこと多いからね。<笑>きついよ。うん、やっぱり。あのー、なんていうの。学友会とか、その、見てても思うけど、やっぱり下の人たちはやっぱりね、その、上の人たちの、 まあ、文句を包み隠さず言いがち。ガンガンガンガン。本音で。うん。それは感じてて、それを、まあ、うまく柔らかく伝えれたらなって。まあ、あの、ありがたい意見のことも多 い, 多いんだけど、それが個人攻撃になっちゃったりだとか、 まあそういうのも多いなとか、まあいろいろね、そう学友会の会話とか聞いててゾッとするときありますけどね。いやお前そんなことを言うのかって、<笑>あいつに対してあんなに頑張ってるやつに対してそういうこと言うのかみたいなのとか、<笑>まあいろいろあるんですよねやっぱり、そういう大きいことを一回やるっていうふうな団体 その一つに一つの目標に向かってみたいな感じの団体に所属するとまあねそういうことも多々ありますよ。っていう<笑>そんな話。 多いミニネミネネ怖い裏話というよりは、まあ、誰も悪くないよねっていう裏話が多い。まあ、そう思っちゃうのもわかるよねっていう話とか。うん。いや、本当に。それはもう本当にそうで。いや、そう思う気持ちはわかるわなっていう話が多い。こう、別に怖い話でもない。うん。 まあ一部あるよ。一部あるよ。うん。文化祭で不審者入ってきちゃったとか、それはあるけど、まあそれはさ、ほら、現場レベルのことであって、その、まあ、あの、ちゃんとした対処もこっちは用意してあるし、そうそう。っていう感じで対処すればいいんだけど、まあその内部の中でも、まあいろいろ人間関係があったりだとか、<笑>まあそういう、 のは多いかなって思う、うん、まあちゃんと意外と考えられてるんだけどその「お前考えられてねえだろ」うっていう批判だったりとかまあやっぱり SNS の文化祭とかだとまあそういう投稿があったりだとかねうん。 まあ、難しいなっていう今回イベント参加してみて本当そう思っていやちゃんとねマニュアルみたいなの は、まあ、不審者侵入に関しては、まあ、あるんで、それで対応していくみたいな感じのことは、まあ、文化祭ではやってっていうのはありましたね。そういえば、何年か前。何年か前 に, <笑>か前に あ, ありましたけどね。うん、まあこ、怖いっちゃ怖いけど、ちゃんと対処はするっていう感じの、まあ、当たり前ですけどね、当たり前のことで、まあ、やってます。 いやぁ。うーん、まあ、何年か前だよ、本当に。で、本当に、まあ、だから、その、学校の警備会社に、まあ、ちょっとこういう人いるんですけど、って言って、ね、まあ、その、 っていうか、2年前だから、先輩たちしかその対応を詳しく知ってる人がいいね。あの、どう、どうなったのか、その先がわかんないんだよね<笑>。その先わかんないけど、とりあえず警備会社に連絡してどうだったのかな。なんかことなきを得たのはことなきを得たのは確かです。はい。何もさせずに終わったみたいな感じではあったけど。まあそういうのあったりとか、かな。 うん、まあやっぱりねい、もう一般の人たちも来てくださいっていうイベントだとちょっとまあ、そういうことはもう普通にありますよ。うん、怖いとか怖くないとか、そういう話じゃなくて<笑>、うん。だってそりゃそうでしょっていう。公園に不審者いるじゃん。それと同じ。 ぐらい、うん、その感覚と同じぐらい。ちょっと警備が強いか強くないかの問題なんで、それは、うん。警備をしてるかしてないかの問題なんで。そうそう。いやー。 ああそんな話はいくらでも転がってますよ。<笑>社会にはね、本当にそういう話はいっぱいあります。<笑>まあ言われなくても分かるだろうけど。よいしょ。ちょっと作業します。 い, いやねネコさんってああ そういやもう聞いてたわ。<笑>そういやもう聞いてたわ。うん。うん。今思い出した<笑>な。何を言おうとしたんだよ、お前みたいなね。<笑>うん、あんまりネットで聞くべきことではない。う<笑>ん。うむみによ30猫、みネコ猫鍋がって言ってるよ。いやまあ、そういやどこ積みだったかなとか思ったんですけど、そういや聞いてたわっていう。<笑>うん、思い出した。 質問を口にした瞬間に思い出して、瞬間に引っ込めた的な、<笑>そういう感じ。うん。おいニニラあ、何あいや、言っちゃうのかよ。<笑><笑>あ、言っちゃうんだ。まあまあ別に気にしないならいいけど。 いやー、広島ね、すごい思い入れがある。前のキャンパスの時に、その、広島ってやつ、同じ部活で広島ってやつが二人いて、その二人同じ高校で、まあまあ広島の有名な高校に行ってたらしくて、で、まあまあ、まあまあっていうか普通にどっちも勉強できてみたいな感じで、なんかおー、みたいな。 ことがあった、うん、その二人と一緒に広島旅行にも行ったことあるしね。なんか、へえ路面電車ってまだ日本にあるんだとか<笑>、そう、世間知らずすぎて、その時に<笑>。路面電車ってまだあるんだとか<笑>、そうそうそうそ、う思ったりとかね<笑>。 まあ、あ 東, 東京にも一本あるけどさ、広島ほど路面電車網が発達してるとこないよね、多分。って思ってる、俺は。うん、あるよね。めちゃくちゃさ、発達してない発達してる発達してる、してた印象があるんだけど。<笑> うん、そ, うその二人の友達からさ、路面電車の話聞くこと多くて、あの、まあのま一人が電車好きっていうのもあるんですけど、おいグミ確かに、東京にはと都営かな都営で一つ 路面電車一つあって、それぐらいしかもうないんじゃないかな、東京にはね。まあ、広島には地方にもいっぱいあるのかな。わかんないけど、広島の、なんか、外れとこにもあるのかな。どうなんだろう。わかんないけど。うん、まあ、そんな感じで。いやーね。あと3分、赤字ですね。 じゃあこの枠で終わりにしようと思います。いやー、<笑>ううう久しぶりの朝ラジだったんで、あくびが。 おい、グうミニさんじゅ30こ、みミレネコ、こなぜ、がお疲れ様です。って言ってるよ。あ、ありがとうございます。お茶ありでございます。いやー。一応、ミレネコさんに告知しておくと、セカンドチャンネルに、 新あの、おばあちゃんちに新しく来た子猫の動画をアップする予定なんで、よかったら見てください。<笑>はい。そう、YouTube ライブではもう、あの、2回目の告知ですけど。 そう YouTube ライブってコメント来てた来てないのこれもよみちゃんが読むとおかしくなるね<笑>はーいということでいやーじゃまあ 全然まあつなげねえ<笑>。あと四十何秒とかある。いやーもうね。もう5月ですよ、一年。もう。皆さんね。まあ、5月秒なんて言ったりしますが、連休明けだけど、頑張っていきましょう<笑>。連休明けっていうほどの日じゃないけどね。 まあ、頑張っていきましょうという感じで、あと15秒でございますが<笑>、本当にこっからさっきの言葉が全然浮かびません<笑>。はい、というわけでありがとうございました。じゃあね。